美味しそうなサラーが出てきました、ね、それにたれの色もアレンゴで「美味しそうです」ではいただきます甘酢だしが本当にさっぱりしていて口の中でスクッと食感と味わいを出てますため、うん、にさらにサバもふっくらしていて美味しかったで、ね、す た種に使ってみるので今後のサクサク感とかはないんですけども、生きてるのまだよかったです。こういう感じって、なんか小学校の頃とかは見出されてたんですが、最近だとクきキになってきたんですよね。うんやっぱり味覚変わるものなんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終焉。